拍手お願いします。はい、たくさんの拍手をいただいております。会場の皆様にライ。お願いします、はい。中市から参りました中吉よさこい連でございます。2回目の演舞をさせていただきます。同じ踊りを踊らせていただきますが、茨城よさこい連絡会オリジナルの曲でございます。 茨城県の素晴らしい景色それがふんだんに入っている曲でございますのでどうぞお客様曲もあのイメージしながら私たちの踊りを見ていただきたいと思います皆様に元気を届けできたらこんなに嬉しいことはございません踊り子常に笑顔しっかり笑顔何でも笑顔さあ行ってみましょう お客様に拍手をいただきました。感謝の気持ちを持ってね。ありがとうございました。ロさあ桜賞は誰の手に？はい、ちゃかちゃか ん, ん。おめでとうございます。